国政に参加ししてましたっけどうも、政治いろいろの学部です。別に韓国に限った話ではなく、どこの国の政治家でも選挙前はこういう勇ましいことを言い出すのが常ではありますが、それにしてもこの人物がこのようなことを言い出すと率直に言って、 失笑が漏れてしまいますね。ワウコリアの記事を引用します。韓国与党共に民主党のイ・ジェミョン次期大統領候補は、ムンジェイン政府の功罪について、共に民主党政府が 100% よくやったとは考えていないとして、現政府の失策を改めて謝罪した。イ候補は今日10日の午前、 プレスセンターで行われた討論会で、不動産問題や社会経済改革に関して国民の期待に及ばなかっただけでなく、不動産問題を悪化させたという批判を受け入れざるを得ない状況だと語った。続けて、同則革命を通じて国民たちが革新的変化、本当に以前よりもより良い生活を期待していただろうとし、 文政府、民主党政府に実際に参加した一員として改めてお詫び申し上げる。より良い状況にしていくという誓いによって謝罪を消化させたいと語った。ただ、い、e、い候補は、政権交代に関する話が他の歴代政権よりかは強くないことは認めるべきだとし、大統領の側近、親族の不正腐敗問題が、 歴代大統領には常にあったが、その問題は少なくともないということも評価される点だ、として、文政府の功を称賛した。また、政権交代か政権再創出かという二者択一だけが問われるが、世の中には白黒だけではなく、グレーや赤もある、とし、イ・ジェミオン政府は同じ根っこから出発したことは事実であり、 基本的なことは共有するが、足りないところはカバーし、誤ったところは果敢に直し、必要なところは補っていくで、以前とは全く異なる有能かつ民生的でより前進する政府となると抱負を語った。とのことです。イ・ジェミオン氏は、文政府、民主党政府に実際に参加した一員としてと言っていますが、イ・ジェミオン氏が 国政に参加した事実はありませんこの人は、競技の父をやっていただけで、言うなれば、地方自治体の長だっただけです。閣僚などになり、文政権に参加した事実は一切ないわけですが、自身が次期大統領候補となっただけで、すでに国政に参加した気になってしまったのでしょうね。文在寅大統領からすれば、イ・ジェミョン氏が、 文政権の失策についいて謝罪しししたなななど大きなお世話としか思わないでしょう全く関係ない人間があれはミスだった申し訳ないと言ってるんですから余計なお世話としか言いようがありませんしかしながらイ・ジェミン氏の立場からすればこういう全政権の批判は至極真まっとうな主張でありまた権利でもあるわけです韓国における政権とは 結局のところ、古代中国の液性革命から何卒進歩していないと言い切っても過言ではないものだと思われます。古代中国において王朝が変わるとき、新たに成立した王朝が真っ先に行うことは、前王朝の否定でした。前王朝の自責を徹底的に否定することによって、自己の正当性を主張したわけですね。 これは裏を返せば正当な後継者ではなかったことを意味しているわけです。だから革命というわけですね。革命とは天の命が改まることを言います。自分は私利私欲で王になったわけではない。全王朝が非道の限りを尽くしたので天の命が改まり王になれと天から命令されたから仕方なくなったのだといういわば一種の 自分も含め、全世界に対する言い訳を行う一環だったわけです。輸出に頼る韓国経済において、ウォン高を生み出して、貿易収支を悪化させ、韓国経済を衰退させた、ノムヒョン元大統領に代わって、経済の天才、イ・ミョンバク元大統領を生み出し、そのイ・ミョンバク元大統領のアメリカ産牛肉の全面輸入再開という、 外交的失敗に猛反発して、今度は外交の天才、パククネ元大統領を生み出した韓国。そしてそのパククネ元大統領が継口外交に盛大に失敗すると、今度は外交、内政、経済の参観大統領、ムンジェイン大統領を生み出す、ということを繰り返してきているわけです。次期大統領は、ムンジェイン大統領の 不動産政策失敗、対日外交失敗を華麗に、そして盛大に取り返す存在でなければ、韓国国民は納得しないわけです。経済の天才、外交の天才と続いて、ついに参観大統領まですでに生み出してしまっているので、次期大統領には何という称号が与えられるんでしょうね。今から楽しみです。つまり、 イ・ジェミョン氏とししては文政権のの批判をしななけければ彼自身の存在証明がでできないわけです一方で、イ・ジェミオン氏は、ムン・ジェイン大統領と同じ共に民主党の所属です。一方的に批判を繰り返すだけでは、今後の選挙戦も成り立たなくなります。そこで彼は、大統領の側近、親族の不正不敗問題が、 歴代大統領には常にあったが、その問題は少なくともないということも評価できる点と、ムン大統領の功の部分も言わざるを得ないわけですが、その一方で自身に対するデジャンドン疑惑も取り沙汰されているわけです。イ・ジェミオンよりムンジェインの方が少なくともクリーンではあったと言われてしまうと、彼にとっては致命的であり、現に レジャンドン疑惑が報じられてからというもの、イ・ジェミオン氏の支持率は自利品の様相を呈しています。こうなると、イ・ジェミオン氏に残された手段は彼の元々の武器であった反日発言しかありません。イ・ジェミオン氏が日米韓軍事同盟に反対、竹島は日本のトリップワイヤーになり得ると見ていると強調したしたのはものすごく自然なことであり、 イ・ジェミオン氏としてはそうせざるを得ない一手なわけですね。イ・ジェミオン氏の反日発言は今後も強硬になっていく一方でしょう。彼にはもはやそれしか手が残されておらず、その武器に頼らざるを得ないからです。就任前からこれだけ対日強硬発言を繰り返しているイ・ジェミオン氏。就任直後から茨の道しか残されていないことは明白です。 が、イ・ジェミョン氏が、ハエある第20代大韓民国大統領に就任し、我が世の春を謳歌するためには、この手しかないのです。それが未だ革命という王朝時代の遺物に縛られた大統領選を戦う、韓国次期大統領候補としての宿命ということなのでしょう。さて、ここまでは、何も考えないで、とにかく大衆に迎合すること。 とにかく強い言葉で反日を訴え、韓国民衆の気持ちに迎合することを得意技として支持を広げてきたイ・ジェミョン氏ですが、この先どうなることやら。もろもろの情報を集めてみると、対立候補である国民の力、ユン・ソン・ギョル氏にかなり水をあげられている感もあります。日本としてはイ・ジェミョン氏がこのまま第20代、